やった友達できたやったもう怖くないぞああ、びっくりしたーやめてなんですかどうしたらいいのどうしたらいいのこっちでいいの 耳大丈夫